今回ご紹介いたしますのは、こちら、エイトートさんからリリースされております、S8 プロの Android ナビ。こちらのご紹介をいたします。で、また今回は、この S8 プロのオプションでもあります、バックカメラがセットとなっているモデルとなっておりますので、ぜひ、興味のある方は最後までご覧になってみてください。で、こちらのナビ、私、初めて今回取り扱うんですけれども、なんと言いましても、この ナビを交換したいと。で、このナビを交換すると、こちら見ていただくとわかるんですけれども、このように YouTube、それから Chrome も書いてあるんですけれども、まあ、Gmail だったり Google だったり、まあ、こういったものも見れる Android OS が搭載されておりますナビとなっております。従いまして、今まで私の中でご紹介させていただいた フォーダブルのナビとはまた違いますし、かつ AI ボックスもご紹介させていただいてるんですけれども、そういったものとはまた違いまして、ナビのハードウェアの中にもう Android が搭載されておりますので、すぐにネットが使えたり、マップの更新ができたりということができる画期的なオーディオとなっております。で、こちらのオーディオなんですけれども、今回これ 10.5 インチということになっておりまして、 まあ、使う用途としてはどういうところにあるかと言いますと、例えば、こういった、ある程度年始の経っている車、こちらはフィット3なんですけれども、どういったオーディオがついているかと言いますと、こういったオーディオが今までついておりました。で、このフィットに関しては、13G というグレードの車なので、まあ、正直、グレードの高いオーディオではないんですけれども、まあ、一応、こう、カルセリアのオーディオがついていたと。 これ自体は7インチということで、かなりモニターサイズとしてもちっちゃいということがあります。最近の新型の車ですと、もう10インチを超えてくるディスプレイがついてたりするのが当たり前だったりするわけなんですけれども、オーディオを最新のものに付け替えて、ネットが見れたりとか、ナビ。 まあこういったものを更新したいという方にとっては非常にうってつけのガジェットと。また、このカロチェリアのこのナビなんですけれども、この車にはバックカメラ自体がついていなくて、こういったリアカメラ。まあ今回これオプションで今ついているものなんですけれども、こういったものがこちらの今までのオーディオにはついていなかったりします。で最近の車ですと安全性が非常に高くなっておりますんで、 少なくともこういったモニターぐらいはやはり付けたいと思う方もすごく多いかと思います。まあそういった意味において非常にこちらは少し年式の経った車でオーディオを更新したいと、まあ、言い方にとっては非常におすすめのガジェットとなりますのでぜひ最後までご覧になってみてください。でこちらリバースからパーキングに戻しますとはい、このようにまた メニュー画面に戻ってくれるといった使いやすい Android ナビとなっております。それではまず特徴的な機能について触れていきたいと思います。でまずはやはり何と言いましてもネットが使えるということがすごく一番のハイライトとなってきますのでこちらのデモ画面をご紹介していきたいと思いますで。ネットを使うためにはいろんなやり方があるんですけれども このセットをしていただいて、で、ここです。で私の場合は今回この Wi-Fi を使ってネット接続をしていきたいと思います。また別動画でもご紹介しているんですけれども、こちらになるんですが、リピートチャージ Wi-Fi。こちらを使ってご紹介をしていこうと思います。やはりどうしてもこういう年式の少し古めの車になりますと、メーカーで設定されている 車内 Wi-Fi というのがありませんし、あとは携帯をお持ちの方でしたらテザリングという手もあるとは思うんですけれども、やはりこういったポケットチャージ Wi-Fi というものがあると非常に便利です。コスパも非常に高いものとなっておりますので、ぜひ興味のある方はこちらの動画も上げておりますのでご覧になってみてください。立ち上げた瞬間、もうすでにこう繋がってるんですけれども、立ち上げた瞬間に Wi-Fi が すぐに繋がってくれるという利点があります。家で Wi-Fi ルーター接続されている方ほとんどだと思うんですけれども、パソコンを使ったりするときと同じで、いちいち Wi-Fi を接続しなくても、もうエンジンをかけた瞬間、立ち上げた瞬間 Wi-Fi が繋がるようになっています。もう一度そちらお見せしていこうと思うんですけれども。 YouTube を立ち上げますはい、もうすぐに立ち上がるということで特にいちいち何も接続する操作というものが必要ないということになります、まあ、そういった意味ですごくこちらのリピートチャージ Wi-Fi というものはやっぱりこういった Android ナビとはものすごくマッチング性としては高いものとなっております、まあ、もちろんテザリングをするにあたっても、まあ、ここから 携帯自分の携帯の接続先の名前というのが出てくるので、設定をすればいいんですけれども、いちいちこうセットをしてで、ここでまたセッティングしなきゃいけないので、そこが結構面倒だと思います。まあ、そういった意味からも、やはり社内で使える Wi-Fi、まあ、ポケット Wi-Fi というのはやっぱりあった方が非常にこういったオーディオを使うという意味においても便利なものとなっております。でもう一度お見せするんですけど、まあ、YouTube もちろん。 見たりもししますし私の使い方で言うとこの YouTube ミュージックですねあまり画面を見ながら運転するということはないのでどちらかというとこういった音楽動画を流しながら音楽を聴いたりするということが、まあ、どちらかというと私 の, 方は私の場合は多かったりしますので、まあ、YouTube ミュージックを使ったりするケースというのが多いです、まあ、ちなみに YouTube 立ち上げてみて、私のチャンネルで恐縮なんですけれども、ご紹介をしていきたいと思います。まあ、例えば、こういった、こういった感じで見ることが可能だということですね。こういう感じです。今、音をミュートにしてるんですけど、ご紹介をしていきます。実はこちらが 今、共用させていただいております、ラブーンというドライブレコーダーセット。で、ミュートにしたかったら、ここを押せばいいということで、音も非常に良くなっております。純正オーディオから交換するにあたっても、非常にメリットとしては高いものとなっております。で、また、戻りたい場合は、ここ押していただければ、戻れるようになりますし、アプリを一括でこう表示したい場合は、こういった形で使うことができるようになっています。 あとは最近私なんですけれども、テキストファイルを見たりすることが多かったりしますんで、この Google Chrome を使ったりもします。例えば、ドラレコ専用ブログ。 はい。こういう感じで、まあ最近、このラブーンというドラレコ専用のブロックなんですけど、私も執 筆, 筆させていただいてるんですが、動画を作るときに、こうテキストファイルをこう確認したりすることもあるんですけど、まあそういったときにこうやって使ったりすることもできるので、すごくテキストファイルとして使うのも非常に利便性の高いものとなっています。あとはやはり気になるところがナビだと思うんで、 ナビを見てみたいと思うんですけど、このように Google マップが使えます。非常に大画面になってますので、知らない道とかでナビを使う場合なんかですと、やはり大画面で見る方が、先の道を知りながら走ることができるので、非常に楽に運転ができると思います。例えば、駅に行きたい。こういう感じで、 最近の Google マップは特に音声で操作ができるようになってきてますので、もういちいちこうパネル上で打ち込む必要というのがないのでもうすごく楽ですし、非常に確実に操作ができるようになっています。で見ていただいてもお分かりいただけると思うんですけれども、まあ、こんな感じで映ります。こんな感じですね。やっぱり大画面でこのナビの地図が表示されるというのは非常に見やすいと思いますし、 特にお年寄りの方にとっても、これはもう見やすいモニターになっているということで、非常に使いやすいオーディオでおすすめできる時代かなと思います。で、例えば、ここを押していただくと、このナビ画面を開きながら、はい、別のこのアプリをこういった形で調べたりするということができます。まあ、あとは、 まあメールをちょっと確認をしたいという時も僕なんかもあったりするんですけれどもまあそういった時なんかもこういった形で開いてみたりすることができるしここにちゃんとナビの表示というのもされておりますので道に迷うこともないということでマルチに使えるようにもなっていますはいそれからもう一つ注目すべき機能がありましてこちらになります冒頭でもご紹介したんですけれども やはり、こういったナビをつけるメリットというのは何かと言いますと、バックカメラがつけられるということです。しかも、ただ単に映し出すということではなくて、やはり 10.5 インチのこの大画面のメリットを活かして、この広範囲で後方が確認できるというところが非常にメリットが高いところだと思います。で、かつ、このようにシフトのバック連動になっておりますので、いちいちこうピッてこう押して、 後ろにこう切り替えるタイプのものではないので、非常に実用性も高い。試しにバックしてみたいと思うんですけど、こういう感じで、視野角が非常に広くなっておりますので、この後ろだけじゃなくて、この真後ろだけじゃなくて、この左右、車が来ているのかとか、ぶつかりにくい、ぶつからないのかとか、 その辺がしっかりと認識できるようになっているので、すごくバックがしやすくなっております。でこの A-TOT のカメラなんですけれども、通常のドライブレコーダーのカメラですと、ここまで広角にはなっておりません。でこの A-TOT のカメラは、ドライブレコーダーのカメラというよりも、バック クカメラとして作られているということもあるので、すごく視野角が広くて、かつこの上下方向の視野角も広いので、すごく広範囲でギアの確認ができるというところが特徴的なところとなっています。で、こちら、また、パーキングもしくはドライブのレンジに戻すことによって、このような形でホーム画面に勝手に戻ってくれると、まあ、いうことになりますんで、まあ、例えばもう一度なんですけども、こういった えー、とマップですね。マップをこういう感じで写しながら、例えばバックしたいといったときに、このような形で切り替わってくれるので、特にわざらわし作業をする必要というのもないということです。で、またこうやって戻ってくれます。はい、こんな感じですね。で、また大きくしたい場合はこうやって大きくすることができるので、非常に使いやすくなっております。で、設定の 話をさせていただくと、この一般というところがあるんですが、この下がバックカメラの設定項目になっておりまして、このようにリアカメラのミラーリングディスプレイ、反転後の正面表示、背面カメラガイドラインスイッチ、静的参照線、通常の機種にはついていない、注目すべき機能がこちらなんですけれども、シュミレートされたパノラマビューと。 こういった機能もついております。これどういった機能なのかっていうことなんですけど、こちら押していただいて、で、もう一度バック入れるんですが、まあ、後方視界はここから見れるんですけれども、上から見ることによって、この今、この今枠がありますけれども、車の位置関係というものが、より一層こう分かりやすくなるということで、まあ、こういったバードビュー機能、これ仮想ではあるんですけれども、こういったバードビュー機能というものがついております。なので、 まあ、このガイドラインに沿って、もちろん駐車してもいいんですけれども、このバードビューみたいな形で、上からこう仮想ではあるんですけれども、ま、大体見れるようになりますんで、ま、車の位置関係というものが、こう、掴み、つかみながら、ま、駐車ができるという、ま、こういった機能がついております。まあ、左に車が今止まってるっていうのもわかるし、もちろんこう後ろに車がいるっていうのもわかるし、右側にも車がいるっていうのもわかるということで、 非常にバードビュー、最近の車ですと当たり前のようについていたりしますけれども、こういった機能というものも、この A 等とのカメラを使うことによって使うことができるということで、これは非常に画期的な機能だということが言えるんではないかと思います。構成の仕方なんですが、まずリバースに入れます。で車両のサイズ、長さと幅入れます。 構成します、はい、そうしますと、まあ、中心にこう合うような形で合わせていくわけなんですけれども、まあ、これでシートの、シート自体が中心に合ってますので、この状態で切り抜きをしていくんですが、位置を合わせていきますで。これは見えなくていいので、ここから先の部分を。 でこれで切り抜きと。で、あとは表示する枠の幅を合わせていくと。はい。で、セーブ で, で出口と。これで OK です。この構成紙を引かないとカメラのキャリブレーションが。 できないので、しっかりと引く必要というのがあります。はい。ということで、今回はこちら、a t o ートさんからリリースされております、S8 のプロの Android ナビのご紹介をさせていただきました。とにかく、このナビのいいところというのは、YouTube が見れたり、Google、それから、こういったメールの確認ができたりとか、さらにこの音楽ですね、こういったものが、 動画を流しながら聞けたりすることができたりするということで、車内で Wi-Fi を使いつつネットが使えるというところが非常にいいところですし、かつ、こちら、こういったマップを大画面で見れて、かつ、駅へ行きたいって言ったときに、 音声で認識してくれる。いちいちこう、今までは打たなきゃいけなかったわけなんですけど、こう、音声ですぐ認識してくれるというところもあるので、非常に使い勝手が良くて、しかも見やすいということで、これはもうこれからオーディオを更新する方にとっては非常にお勧めできるアイテムなんではないかということで、私の方もご提案できるものではないかなというふうに考えております。もう一つは何と言いましても、リアビューモニターになります。 これはオプションでなければ付けられない機能なんですけれども非常にユニークな機能となっておりましてまあ通常ですとガイドラインだけなんですけれどもこのように上から見下ろしたバードビュー的な画面これを表示させながら駐車ができるということでまあ今までバードビューがなかった時というのはこういった白線が引いてある まあ、駐車場、まあ、車が、車の位置関係がつか、まあ、みにくかったっていうのがあるわけなんですけれども、まあ、これがあることによって、車の位置関係がつかみやすいですし、車がしっかりとまっすぐ向いて駐車できるのかどうかっていうことまでこう分かる。まあ、そういった方式のバードビューモニターであるということで、まあ、こういった白線、車が今どの辺にいるのか、